女イ政府は母子保健推進員というボランティアさんを要請して女性たちに正しい知識や情報を提供していくそういうことで周りの家族だったり地域が行動を変えていくのでこの新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの人が職を失い昨年9月に実施された調査では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 いうふうに話していました